当面とクリーク来ましたあ光ってる破滅だったのかなキラーはヒルビリーだね早めに様子見に行こうヒかカ バベチリはあるよねおお、近場に仲間がいたんだねまずいなーあのこつぎで終わっちゃうストライク警戒でこっち来てる 今のうちに起こせるかねあ逃げろ。何であしか見えてない。 げなかった回ってる発電機の近くだこれ僕も肉壁してたら間に合ってた近くにいるのバレてるからなーこのままネ、ね、アを終わらせたくない 今だ猶予で逃げ切れないかな厳しいかジェイクそこだね ネア降りてきてあとちょっとで起こせるのにビルがジェイクを助けてくれた行くぞ頑張って逃げてくれネア 出してられなかったビルありがとうラス一早く回さなきゃこっち来そうだな しまった、発電機から離れようとしてこっち来ちゃった急いで離れなきゃ今救助来てたのかごめん 間に合わないこれはまずいチェイク行くよ。 これ届くのかー判断ミスった不滅は先に倒れた方がいいけど。 解放は後じゃないとダメだった残りの仲間が見えてない状態なら先もありだけどこの場合はビルが釣られて飛んできた段階であの付近でやられてた方が解放も使えるし可能性あったなー発電機に意識行きすぎたー次はうまくいくように頑張りたい